令和元年10月27日、阿蘇ジオパークについて学んだ小学生のジュニアジオガイドが、阿蘇市の大官房で観光客を相手にガイド体験を行いました。このジュニアジオガイドは、国立阿蘇青少年交流の家が4年前から始めた地域力向上事業で、小学生を対象に阿蘇ジオパークのジオサイトの地形や地質、 文化ななどを学びながらら自然に親ししんででももおうと開催しているものですこの日は7月から3回にわたってジオサイトについて学習してきた小学4年生から6年生までの27人がガイド体験を行いました子どもたちは阿蘇市の大観望展望所で観光客に無料で案内しますと呼び込みながら阿蘇カルデラの成り立ちや阿蘇語学など 阿蘇ジオパークの見どころを説明していました中には鹿児島の喜界島カルデラ噴火の際阿蘇まで飛んできた赤ホヤという火山灰について英語で外国人観光客に案内する小学生もいました 7, 午後からはジュニアジオガイド講座の閉校式が行われ国立阿蘇青少年交流の家の 岩倉公夫所長が受講したジュニアジオガイドの代表者に講座終了書とガイド認定書を手渡し子どもたちはジュニアジオガイドの仲間入りを果たしました。